続いては富山市のベトナム人技能実習生が殺害された事件です同居の男が死体遺棄の罪で起訴されさらに殺人容疑でも再逮捕送検されていますが裁判所が殺人容疑での勾留を認めなかったことがわかりました被告の弁護士は裁判所が逮捕は違法と判断したためとしています 検察と警察は殺人容疑について任意で捜査を続けますこの事件は先月5日富山市の速攻でベトナム人技能実習生のグエンバン・ドゥックさんが遺体で見つかったものです同居していたベトナム国籍の技能実習生ゴコンミン被告20歳が死体遺棄の罪で起訴されその後 殺人容疑で再逮捕再度送検されています被告の弁護士によりますと弁護側が民被告に対する死体遺棄容疑の県警の捜査は手配したホテルに6夜にわたって宿泊させ長時間取り調べをするなど違法なものだったとして準抗告し富山地方裁判所が勾留を取り消したということです 警察はその後殺人容疑で民意被告を再逮捕し検察が再度拘留を請求しましたが富山簡易裁判所は却下しました検察は請求却下を不服として準抗告しましたが富山地裁は違法な再逮捕として許されないと言わざるを得ないとして退けたということです その後裁判が開かれるまで交流が続くため、民意被告は現在も実際には交留されていますが、今後、警察と検察は殺人容疑については任意で捜査を続けることになります交流が認められなかったことについて、県警と富山地検は、捜査中のためコメントは差し控えるとしています。 一方、県弁護士会の刑事委員会で委員長を務める坂本芳雄弁護士は最近では聞いたことがない違法逮捕であってこのような捜査方法は許されない違法逮捕中に取られた供述は証拠にならないので今後の裁判に大きく影響するだろうとコメントしました。